今日はですね、月2200円でカフェ使い放題のサービスを1ヶ月使ってみました。ていうレビューをしていきます。福岡で始まったカフェ飲み放題2200円のサービスを1ヶ月使ってみました。今日はですね、そのカフェ利用した回数と、 プラスどれぐらいお金が浮いたのかって話をリアルでまとめていこうと思います僕のチャンネルではこうした福岡のコスパ生活だったりとかあの世界各国の物価の安い事情についてお話ししてますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日はですね福岡で月2200円で始まったあのカフェ飲み放題のサービスを1ヶ月1ヶ月ですね利用しましたレビューっていう話をしていこうと思います実際使ってみるといろいろと面白い部分とデメリットとメリットと あるったんでそのでそ話をセキュラにままとめていきます皆さんあの福岡で始まったカフェ飲み放題の話ご存知ですかオールウェイズドリンクっていうサービスが始まりましてこれがですね10月2019年の10月からスタートしましてそれをあの今回1ヶ月間利用しましたで2200円で何がいいかっていうとだいたい10店舗ぐらいのカフェを毎日何回でも利用できるというのがこのサービスです で、これを僕が利用し始めて、で、いいですよっていうふうに YouTube で言ったところ、オルウェイズのそのサービスを実際にあの作ってる方からあのお話とかいただいて、であの、テレビの出演の依頼をもらったりだとか、で、実際にお会いしてお話ししたりだとかっていうことをしました。で、まあ、まあまあまあまあ、僕自身全然お金をもらってないんで、全然あれなんですけども、正直そのレビューをせきラらにできるっていうのが、えー、今日の動画のメリットになります。えー実際 1ヶ月使ってみてどうだったかっていうともう回数でいうともうえげつないぐらいでこれを利用しましたあの2200円でいくとどれぐらいかっていうと大体コーヒーって400円ぐらいですよね400円で2回1日3回4回ぐらい使った日もありますけど大体平均で2回ぐらい使ってますなんで800円ぐらいのコーヒー代を毎日使ってたんで散歩にニーの24000円ぐらい使ってる状態ですすごいですよねでそれで2200円で も, う, も う, あ違 う, 違う、違うわ、アニンカかかる。2200円、もうめちゃくちゃ使ったっていうの、えー、正直なところです。で、毎日2回程度使ってたんで、まあまあまあ、カフェ、なんていうんですか、中毒、カフェイン中毒になるぐらいコーヒー飲みまして、すごいですね、本当に。で、プラス使ったお店が大体決まってて、ハニーコーヒーだとか、ブックカフェだとかが使えるカニ コ, ハニ ー, コーヒーだとかを、まあ、利用しました。 でテイクアウトもできますしもう使い放題ですしもうコーヒーをもう自分で作ることがなくなるぐらいあのカフェを利用するようになりました面白いポイントがありましてで実際2200円ってどれぐらいのハードルかっていうと400円1杯400円なんで2回3回使ってあの2400円なので3回使えばだいたい元が取れると月に3回コーヒーを飲む人 がががいれればこの 2, のあの2200円カフェ飲み放題のサービスが元が取れちゃうっていうぐらいお得なサービスになりますこれあのサービス側として大丈夫なのかとっていうふうに思ったりするんですけども実際、まあ、大丈夫なんでしょうね今後もどんどんどんどん広がっていくっていうふうに聞きましたで実際ですね利用して分かったことなんですけどもやっぱり利用しすぎるんですよねもう常連になっちゃいます もうお店の人に顔を覚えてもらえるぐらい何回も行きましたで1日1回そこ行ってで月額制のランチの食べ放題も始まったんで月額のランチを食べに散歩で行ってでそこからその後にコーヒーショップに立ち寄ってでコーヒーをグラブして帰るっていうようなことをずっとやってましたでプラス夜になったらブックカフェ行ったりだとか夜になった友達とのミーティングをミーティングというか りです、ね、しゃべりに、うん、別のカフェに行ったりだとかっていうふうな形でもういろいろと使わせてもらいましたで実際やっぱりフリーランスだとかあのノマドワーカーフリーランス個人事業主経営者になってくると自分の時間がいっぱいあるのでそういった意味でも僕は利用しやすかったかなっていう感じですで1ヶ月間たまたまですよもう僕は結構旅を海外でいろんなところに行ってるんですけども今回たまたま1ヶ月間福岡にいることが あったんでそういった意味でも福岡を利用できたのが良かったかなという感じですでこのサービスが福岡と京都にあるんですよねでしかも福岡と京都両方使えるんですよ同じパスポートでなんで僕はこれからちょっと大阪に行く用事があるので大阪に行って実際大阪から京都って結構近いんで20分30分ま で, で行けちゃうらしいんで行って京都でランチパスポートみたいな形であのランチ食べ放題とプラスカフェ飲み放題やっていこうかなというふうに思ってます でプラスあのカフェ飲み放題の話なんですけどもあの放送テレビで放送されたりだとかあとは僕の YouTube だとか見てくださった方とかあの別の方があのブログだとか Twitter で発信してるのを見られた方も結構増えたみたい で, で使ってる人がすごく増えました僕が好きなカフェもう毎日満席になりましたもう困ってます本当にっていうぐらいあのオールウェイズドリンク使ってる人が増えちゃったんですよねなんであの 今後僕まあまあでも福岡にいることも結構少なくなってくるんでそういった意味でもま あ, まあまあまあ今後どうなってくるのか分かりませんが今後ですねより店舗も増えてより利用者も増えてあのウィンウィンになるような環境になればいいなとは僕は思ってますで今日はですねあの福岡で始まったカフェ飲み放題の1か月のレビューをしていきました正直一杯400円なんで、えー、もう8回飲めば余裕で元が取れますし 6回か6回飲めば2400円なんでそういった意味でも6回ないしは5回ないしは7回ぐらい飲むような人であればこのカフェすごくおすすめですよって話をしていきましたでプラスあの常連になってしまうんで常連になりたくないなーっていう人はなかなか使いにくいのかなというお話です実際いろいろ使ってみてカフェイン中毒にならないほどほどにコーヒーを飲んでいただければなというふうに思います今後もこの ドリンクのサービスが広がって、福岡がより盛り上がって、面白くなっていければいいなっていう風に、僕は個人的には思ってます、えー。今日の動画はカフェ飲み放題1ヶ月使ってみたレビューの話でした。皆さん、この動画いかがだったでしょうかまたコメント欄でコメントいただければなという風に思います。またチャンネル登録よろしくお願いします、えー。次の動画は別の動画ではランチ食べ放題の1ヶ月レビューだとか、えー、コスパ生活の